すみません、もう片方洗いました手なんですが時計も洗わないといけませんごめんなさい片手でやってますが時計は水に濡れても壊れないタイプの時計です 大事なことはこれからです手を挙げることです